皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月28日、ここに4つの主流の攻玉があります。合成します。はい、完成しました。リーネさん本当にありがとうございました。これで残ったアンドレアルコインをバザーに出品できます。マジかっです。 さて、臨時収入がありましたので、100万ゴールドくらいになったら買おうと言っていた大地の箱舟プリズムを買います。ちょうど100万ゴールドくらいになっていたので、いいタイミングでしたね。キュメイ将軍のカプセルも同じくらいの価格だったので、一緒に買いました。来週の月曜日に福引き所の景品が入れ替わるので、多分今が一番安いタイミングですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。